スーパーマリオブラザーズ35こちらのゲームですね35人のマリオが最後の一人になるまで生き残り続けるバトルロイヤルゲームらしいです行かれたのかニンテンドンあっあっっっパパパパパパあっパパパっパパパパパパパパパパパパパパ どうも皆さんはいそうです私がテレビ CM に出ているイオでございますどうもお元気ですか皆さん私は い, ですいやーすごいね、まあ、ちょっと今さテンションがおかしいんだけどそれもねもうついさっき自分の出てる CM を見たのよそのままの流れで今このラジオを撮ってるから今なんかきれいな感覚なの夜中の2時半にラジオを撮ってるのよち ょ, っとちょっとごめんねおかしい感じになっちゃって今いつもおかしいか たことではねえかもしれないあいませんあの何の話をしていると思いとき改めて言ってみ説明するわ説明ね私が去年実況したリトルナイトメアの特典リトルナイトメア2のテレビ CM に日にさんヒオが出演していますありがとうみんなありがとうリトルナイトメアありがとうさイ大胆とありがとう攻めた人生をしてくれてありがとう俺という攻めた人生をしてくれて<笑>いやー嬉しいねなんかさ 自分の実況をしたゲームにねこういう形で携われるのって苦しいよっ考えてみて実況中好き放題やったからあ、ね、俺リトルナイトメアの実況やるからもうタイトルコールとかリトルナイトメアってほぼ言ってなかったからねリト ル, <笑>ルラリロレラリトルラリロレラわけわかんないこと言ったぐらいだからねもう改めてリトルナイトメアとしてスパンダイサドさんありがとうございます誕生日ね見てるみんなありがとう皆さんおかげな感じするわみんながさ 楽しんでドラマ見てくれてさ、見てくれる人も増えてって、こういう大きなことになってさ、素敵な機会をね、いただけたわけだから、もう、みんなのおかげっていうのは大きいなありがとう、でも、やっぱり、シンプルに、俺がすごいんだと思います、俺<笑>の、みんなもまあまあよ、みんなもまあまあだけど、ほぼ俺です、ほぼ俺がすごいんです、漫才だと、まだ、ね、俺こういう人間なんだわ、もう遊ぼとかできて、ね。<笑> い, やすごいよね。なんで言れても あ, とありがたいんだけどさ、うちの子は結構口も悪いしさ、そういう攻めた発見ばっかりしちゃうし、なだも推しモピックの発言なんてね、めちゃめちゃ言うからね、いや、まあ、言ってもね、あの見てもらった方には分かると思うんですけど、ちゃんと全国 の, のきれいな木をやってるんで、これっと後ろ話すわ、このきれいな木を 話, 話として、後ろとしてって、先週、々週ぐらいか、に Twitter の方でね、重大発表があるっていうのが、これ も, も危険である。そういうのやめろって自分で言ってるのに、俺自分で不安になるようなこと言うなんで、自分でったのに、やっちゃったね、 で b ビ CM ってなると期待と不安みたいな感じにつながななってたんですんこれに関しては。で、先週ぐらいに言って、この b CM をやりますと、ガーンと発表したわけですよ、昨日とくぐらいか、Twitter の方でね、皆さんありがとうございます、トレンドになったり、ツイートがバズったりして、嬉しいわ、盛り上がってるのを見ると、ね、やっぱ嬉しくなるね、でキヨ CM っていうのと、キヨだってる感じなんだけど、Twitter の,、まあの使用上、4文字以上の文 字, 文字数じゃないと Twitter トレンドに入らないのだから、キヨっていう2文字だけが入ることはほぼ一生ないんだけど、 いンテレビ CM 決定とかでいいのに無理やり4文字の言葉にしたくて「キヨシーエン決定」っていやよく分かんないあ<笑>キヨシーエンありがとうございますホントねキヨさんって書いてあったんけどいやお前普段キヨさんかって呼ばねえだろ大体キヨとしか呼ばねえだろありがとうございます丁寧に呼んでいただいてどっちでもいいですからねああで t w i t t も盛り上がりそして今日もうさっきね CM リアルタイムで見て恥ずかしかったー恥ずかしかったよ